こんばんばは皆さんお元気にしていますかえっ、ー、とインスタちょっぴり本当にちょっぴり久しぶりの投稿になりますねほんと3日ぶりとかですよでもあれだねあのストーリーとかもあげていなかったので小原はとっても元気にしていますよそしてあの週末になるっていうことでまたお家で過ごされる方たくさん いいらっしゃるかと思いますあのお家にいてもあの窓を開けてよく換気をして過ごしてくださいあとはよく寝てよく食べて免疫力を上げてね過ごしてくださいあとは週末だけじゃなくて平日とかでもあのなるべくお家で過ごすようにしましょうあのお仕事とかね あとはご飯買いにスーパーとかそういう必要最低限っていうのかなの用事はあのの時だけお外に出て必要がない時はなるべく遊びに行きたい気持ちはぐっとこらえてお家で過ごしましょう小原も最近はお仕事が終わるともうまっすぐお家に帰るようにしていますうんっていうことで最近私ね みんなに影響されて業界でも流行っていますつ森<笑>始めました<笑>あの楽しいねすごい久しぶりにやっているんだけど頑張って無人島を育てているよ育てるっていうのかな楽しんでいるよ<笑>、はい、あとは、えー、とお知らせがいくつかあります もうすでに放送されている曲もあるんですけどこの後あと「とある」が放送になるんですけれども私はドリーという役を演じておりますのでぜひ、えー、とご覧になっていただけたら嬉しいなと思いますそして金曜日から配信がスタートになりました「サマーポケッツ」のラジオもスタートいたしました白羽 の, のおじいちゃん役の。 白石さんと一緒に楽しく一緒にパーソナリティを務めている番組ですのでよかったらご覧くださいそして「国レイディオ」も更新されましたのでよかったらあのお家で過ごす時間ねグッと増えると思うので聞いていただけたら息抜きによかったら聞いてくださいあとは土曜日っていうことなので今日になるのかあの かぐや様はこくらせたいがいよいよ放送始まるんですけれども放送直前特番ということで「鈴木カニを食べる」という番組が放送されます私も出ているよとても楽しい番組になったのでなっているのでご覧くださいはいお知らせは以上です 個人的な話をするとあの最近ねいろいろなお仕事をまたやらせていただいているんですよまあそのうち報告ができるかとは思うんですけれどもすごく楽しみでさっきお知らせしたサマポケとかもねあのリフレクションブルーが今後発売に6月に発売になるのでいよいよ私も白羽として収録があったり。 あったりするんだ。<笑>楽しみあのまあいろいろね今あるけれどもあのみんなで楽しくお家にいても楽しく過ごせていけるように私たちも頑張りますので一緒に頑張っていきましょうダメだなんか語彙力がない今日<笑>もういいやこのままあげよう<笑> じゃあ皆さんお家の中で素敵な週末を過ごしてくださいみんなで健康にね乗り越えていこうね本当に私は切に願っているようん<笑>私も気をつけるみんなも気をつけてねじゃあバイバイ